ですね、今回私のコンプリートパッケージとっうものをつけてですね4月30日開催のサミットに来ませんかというふうなご案内になっております、まあ、これだけのものが、ね、手に入るものになってるんですねでもしくは4月4日までになっておりますので今すぐ参加したい方はこの YouTube とか Instagram の下の、ね、概要欄とかプロフィール欄を見ていただいてそのリンクからお申し込みください4月4日以降はお申し込みいただけないので今日は4月3日なのでそれまでにお申し込みくださいでお医者様で 今回、多くの、ね、お医者様ご参加いただいたりだとか、あもしくはですね、えー、ドクターの方では今回も登壇していただくんですけれども、あのも興味があると、都市療法のことだったりとかね、えーまあ、さらに上の治療技術、私たち開発に成功することができましたけれども、そちらの方を知りたい方は、医者を見ていただければと思ってるんですね。 はい私自身はしっかりとあの対面でねあの京都の会場でやるんですけど会場で私やりますのでそこで最新の都市療法を直接私自身と一緒に勉強されたい方いらっしゃれば是非京都の会場にお越しいただければなっていうふうに思っておりますはい、えー、私の方からマインドセット、えーまあ、回復する睡眠の取り方 えー、自分の夢は家族に応援してる方法、えー、奥様の、私の奥さんが作ってくれる食事のレシピ、食事の取り方だったりとかですね、あとですね、まあ、運動療法のやり方ですね、あとは痛みの原因を特定するための評価メソッド、えー、問診で患者様の時の聞くクのポイントだったりだとか、えー、も、ま、う、あ、この辺の、えー、周波数のことの考え方。 はいまあ、悪いものどうのこうのとかですねいろいろですね、まあ、なかなかレベルが長い筋膜、えー、が3倍くら見る緩藤流の呼吸法だったりとかですね えーまあ、イメージでどのこのとかって、すごい話がいろなってるんですけれども、この辺とかも、まあ、うちと私とですね、私のチームで、ね、皆さんサポートできればと思って、コンテンツの方を今回開催していこうと思ってます。で、これまで作ってきたですね、123個のテクニックまとめて、無料でプレゼントできるので、もうこれも本当今回だけになってるんで、まあ、一気に学びたい方ですね、まあ、対面で技術も身につけて、こうい う, うな特典の教科書を見て、全部技術を勉強していきたい方は、はぜひ今回のものをうまく利用していただければなと思ってるんですね。 神はもうめちゃくちゃたくさんの治療技術の考え方とか知識とかで都市療法めっちゃたくさんテクニックとか考え方概論、えー、理論もいろんなエビデンスに基づくものがいっぱい入ってるんでぜひ手に入れていただきたいなと思ってるんですねはいでえっと先着1名の方は、えっと、私が治療の方させていただくというふうなことを今回させていただきますのでこれ前回の写真ですけども本当に多くの方今回も申し込みいただいているのでぜひ皆さん会場にお越しいただければいいんじゃないかなと思っておりますはい で、ドックさんの方と治療相談会を食事会とかもさせていただきますし、あとですね、あの私たちが開発したレボリューションメソッドってここでは呼んでますけれども、これはどんなメソッドでね、どういうようなことをやっているのかということもまあ優先的にあの体験させていただくと、会場の方は先着でこういうものをつけております。はい DVD だったりだとか、えー、テクニックのベストの全集で私たちが作ったサプリメントだったりだとかあっていうものをです、ねをえー、全てお渡しさせていただきますのでもう本当にもう今回のサミットはもうすごい、えー、超一流の治療科になるきっかけというので皆さん、あのー、準備させてもらってますのでぜひともお申し込みいただければと思っております4月3日まで、えー、なんとですね価格は無料で参加できますので今すぐこちらのクリンクをですねクリックしていただいてお申し込みくださいドクターの方へ取得さシートがあったりもす のでこちらからお申し込みください。ではお待ちしております。以上です。